するしないそれでは今回の匠見ていきましょう。 それではトン4曲1本バー開始してください皆さん手配分けてくださいさあ親は流れましたここまでまだ耕し足りないとおっしゃっていた土田さん今回ドラはシャアペーペイチャでございますおおいいじゃん70点ぐらいの配球で<笑>これ70点ですか今回も自配じゃないとなると何から打つんだろうなので1万ってもうはっきり分かる二万2ですか<笑>あのー、はい、今回の手どういう方向に行きますあー痛い これどうします僕はね、はい、第一相撲に生きてるんですよ。第一相撲に僕は生きてる。第一がこのチーピンかスーソーか7万に関連してくれれば、この曲は五。うんこれ。切れない<笑>自ャさんが来たっていうのは、もう<笑>修行で、ね、相当ダメな曲になるぞっていう、こう予告なんですよ。予告え第1だって予告も第も相撲。 予告なんですかそうですよ。知らなかったいや、知らない。今まで誰もそんなこと教えてくれませんでした。あの、大ゼロツモ知ってる大ゼロツモこれ、大一ツモでしょはい。大ゼロツモってあるわけですよ。何ですか、それ。だけど、今、自動ハイパイなんで、上がっちゃってるから、自、ね、動ハイパイでやらない方は、ちょんちょんの、ちょんのハイ。あれが大ゼロツモあ。あれと第一ツモがフィットするっていうか、手配に。そういう曲は GO なんですよ。で、大ゼロツモも、第一ツモも、 じいじいって時あるじゃんバラバラその時はもう引き気味に打ったじゃあ今回引 き, 引き気味ですか一応これあの何シャンテンですか<笑>何数えるのも嫌だって数えるのも嫌ですねなんかもう こ, ここどうしますって感じですもんねチートイツの四シャンテン<笑> 早いさすがチートイツマスター<笑>だけどこれで、ね、全部こう伸ばしてって初めてターツターツターツ埋まる埋まるですから、はい、ターツターツターツ埋まる埋まる5シャンタンですよ、ね、だけど孤立してる範囲が優秀なんですよこれ7万とそうですよ、ね、あとこれに赤嘘でも引いてくればいいんですけど、うん、時間がかかりすぎる間にリーチがかかるんでまあ受け6割ああ、うん、前向き進行4割1段目のツモが 優れてて、リャンシャンテンまで来れば攻める、リャンシャンテンまで来なければ引く、一列6巡 目, 6順目とですね。今5シャンテンですから、はい、チートイツは4シャンテンですけどね、はい、だけどこの手はチートイツにしませんから、E1 から切って、残り5巡の1列目の間に、そうですねこういう曲はあみんなのその進行速度をよく見ていなきゃいけない。 さあ親は、親が初でしやねえ役配になる。よし、2つ確保。<笑>安全配確保。おはい、これ2人分確保。3人分保確保。はい、あと、何話は表示配に1枚あるから、はい 2.5 枚。おお、こ、あ、れ、のー、確保。3枚も確保できた。<笑>すご い, い, い、ケージみたいな。<笑>いいですょ、ね、<笑>です、ねここ、確保は切らないから、はい、こう3弦から切ってるから、こんなの泣かれるわけないもんね。あここ初の。色合い的に。<笑>色合い的に。<笑>うん <笑>じゃあ僕も色合い的に白切っておこうかなってなるほど確保はこっちに回すあっ確保した範囲は左側にそうです安全地帯ですねで親がハツとハかぶってるんですよ、うん、こういう時はトン切りやすいどうしてですかもしポンされたら失敗したよねハツねって <笑>, 笑, <笑>, 笑えるじゃん、ね、笑えるほらくっついた、うん、じゃあもうさやならポンしたらバカだよってほらほ<笑>、うんとだ3巡目までにまずそうそうそう 一手進み、トンも切れました。さあ、いいぞ。これで4シャンテン。はい。<笑> 4つなくなればテンパイです。いや、でもそう考えるとかなりいいですね。ね、の形安全パで。安全パイでちゃんと持ててる ね, ね、シャンテン数分だけ。なんだったら赤嘘ウソを着てくれればね、最高なんですけど。<笑>すごいやる気で。これは神様がいけって。ほら、リアシャンテンになった。 前向きにもうでも言っていいってことですね。あと二順でリアンシャンテンになれば5歳ですよ、この手は。え、もう十分ですならなかったとしても。そういうことじゃない違いますよ。決めてたんでしょ、決め事。最初にあり、ま、耕してる最中は決め事が大事なんだ最初のルールで。あと2回が空振りだったら、この手はやめる。大事な、あと2回のうちの1回。 思ってやったことありませんでした、ねはい、まだいけるんじゃないかと思ってやってる人は甘いの、はい、プロじゃないの<笑>今年9年目ですわかんないじゃんとか言ってんでしょ<笑>そんな可愛く言ってましたっけみんな<笑>これでイレアンシャンテンになってれれ何っ来るか。ああ残念はいこの曲はダメダメなんで運送<笑>安全牌なん で, ンンですよ。こ4枚確保してるやんそきちゃんえ頭落として 親に想像が出てないでしょ出てないですだから先に、お先に失礼、もうこれ、閉店セール始まってます、ね閉店セール、もう本当に閉店セール、早いですよ、もう泣かせもしないしってことですかです、後は最後に、そうですそうです今、最後にこうね、を3枚見えてるんで、うん、関連層で泣かれて一気通貫とか、ドラドラとか、そういう泣きがないんで、涼層では泣いてこないんで、だから涼層切ったんです。 細かいでしょ自身の手はもう、ええ、終わってガードハロー<笑>今もうおこれ共産安全パイ5枚ですから今言いいとこが通りました3人にびっくりでしょこれ5枚もあるのよすごいってことは17順で終わるんで、はい、ペイちゃんはこ こ, のここ5枚切るんですよ3段目そうですよねあとこの5枚をあの親の切ってるはい切ってればいいんですよこうやって例えば3万とかすごい こうやって切ってるんですよいやでも確かに進んでないあっここでリーチの声、まあね、親からドラギリリーチどうぞどうぞリリすごく冷静備えてましたもんね備えあれば憂いなしいやほんとやっぱり保険って大事なんですね 保険じゃないよ方針だよ<笑>骨太の方針が大事なんで<笑>入院保険だったり入っておくと安心安全じゃないですか<笑>でこのリーチに小型がどう攻めてくるか、はい、後の2人がシャーシャーなんで2人ともドランを合わせましたねこれはあの親の一人舞台になるなっていう感じですよねじゃあ折り方としては親のまず親の現物を切っておいて共通安全牌は代事できるだけ後に回す、はい、ああなるほどってことはマンズだツーワンですね、はい 一発で積もらなかったね。まだまだだね、親も。ちなみにどこらへんが危ない本命？これあの当たり数字あります。全三三五なんですよ。川が -3 -3 数えないだけで言えば。と、はいうん、いうことはもう誰が見たって六から上が当たるなっていう。はなるほど。追いかけた。 9ピンは通っていない範囲ですがこれはあ通りましたね2軒リーチリーチ赤い位置ぐらいじゃないのリーチ赤い位置まあでもカミちゃんの捨て範囲は強い26ぐらいで追いかけてきて大丈夫安全範囲がいっぱいある<笑><笑>すごい2人分の安全範囲足りてるあー積もった本当だ上ですね高い<笑>いやどっぽさん積もり上げましたでここで大事なことリーチいつも赤ドライはい 大事なこととは今僕のところに8万来たんですよです、ね、だから普通、親のリーチに一発消すとか小型同士でやるとかあるじゃないですか、それでも上がれてるわけですよ、はい、地位が入ってても、これは相当親の上がりは重く受け止めるわけです、今のこのこのつもでも、自分のつもでも積もれてるし、地位が例えば入ってても積もられてるんで、あこの親は相当強くなるなそういう感じで受け止めるわけです。 心構えそう思ったら、次どうしていくのがいいのか、じゃあ次回お楽しみですねそうです。なるほど。そして高かったですね。皆さんの手も開けていただきましょう。あ、メンピン赤い位でした。あ、ピン赤い位じゃなくて。追いかけるには十分ですね。あ、あそこも二シャンプーンですね。すいや、すごい。じゃあ、土田さん、本当に今回土田さんの手いいなと思ったんですけど。甘いんですよ。 でも確かにね引いてないですもんね、はい、ここで今は、あのー、初めて今の順でリアンシャンテンになっただけですかそうですよね、はい、あのねこんなの常識だからマージャンの今まで匠ではなかった常識でした<笑><笑>新常識<笑>いやーでこの後の親はかなり注意しなきゃいけないんだ僕だけじゃなくて、小型3人で、はい テーマですかあの落とさないとこれ相当まずい親ですよでも土田さんの解説聞いてるとよくそういったワード聞きますもんね、はい、状況に応じての、はい、今その状況には陥りそうになり始めてるわけですかまずいですよやっとン4曲続きますからね次回どうなるんでしょうかご視聴ありがとうございました次回もお楽しみに